皆さんこんにちは。ノンベンから来ました。どうぞ今日はよろしくお願いします。いますはい。えー、っとですね。えー、っと今日のテーマは、えー、まお、あ、先生にこれをやってくれと言われまして、<笑><笑>あの初級の読解。ね、あの読解っていうと、まあ普通なんか中級以上とか。 という感じがしますけど、まあ、特に今回は初級のどっさやってくれということなので、えー、ちょっといろいろ考えてきましたであのー、まあいつもそうですけど、あのー、私はまあ具体的な授業の進め方とかを提案します、ね、提案しますけどそれが正しいとかそ、ね、れが一番いいというわけではありませんから、ねまあ、ただ皆さんは私の提案を聞いてまあ 自分の授業ではこういうふうにできるかなとかどうしたらいいかなっていうのを考えるきっかけになってもらえればいいと思っていますはいえーっとですねそれでまあアイスブレイクはもういいですねもう温まってますからね<笑>、えー、もう<笑>午前中から温まってますからねはいじゃあまずですねああのまあ、今日はちょっと話して皆さんねせっかくですからそれだけじゃなくていろんな あのグループの人と話してもらったりしようと思うんですけど、はい、皆さん大体知っている人ですね知らない人がいたら簡単に自己紹介をしてで、あのー、始めてもらいたいんですけど、まあ、同じグループ、同じ机でいいです同じ机の人、ねえー、皆さんは、えー、こ, のこれを話してください初級で特裁の授業というのをしたことがありますでしょうか。 まあないならな い, で い, いんですけどじゃあ皆さんちょっとその周りの人と話してみてください。はいじゃあねまだ話してる途中だと思いますがまあ、各グループでなんか一つか2つぐらいこんな話が出ましたよっていう。じゃあ後ろのグループから簡単にこんな話がありましたとか。<笑> 言, 言葉の意味がわからない、漢字がわからない、はい、<笑><だから笑>難し い, <笑>、うんはい、そんな話、ほはい、他どうですかまだありますか 文章の中の言いたいことがわからない。単語とかは分かってもわからない。はい<笑><笑> 問問題の解いた時とかかに、質問の意味が分かるあとは、字がるるから、見た時が頭が痛くなるあ読むことに抵抗があるうで、ん、でしょううこの前の前はどかございます。<笑><笑><笑> <笑><笑><笑>はい、なんですか学生によっては私全部知りたいある学生は全部知りたい、<笑>んどうしてこれはこうですか<笑> でもある学生では大体意味が分かればいい。その時授業するのが難しい。うん、私たちは役に限られた時間ないで書いてやめていけないんで焦ってしまう、うん。そうですね。時間が限られてる。うん。時間が足りない、ねはい、どうでしょうか。あの単語自体読めても、はい、ところは要点全部の文章の要点が全然掴めてないて、うんうん。でそのそれはあのカンボジア人の 本を読む習慣があまりにも少ないかな、うん、そ, れそれが気にしてるんじゃないかな。うん、はい、じゃ あ, あの、一つ一つの単語の意味が分かっても、全体として意味が分かってない。それは、あまり本を読まないから、ふだから。さっきもね、うん、あと前、小木先生言ってましたおっしゃってましたよね、なんか読解ができないと JLPT はちょっと難しい。ねえー、ということで、 まあやっぱりちょっと読解っていうのはね、難しいですよね。はい。さあ、じゃあ、読解読解と言ってますが、読解とは何かですけど、ね、まあ、こうですね。文章などを見て、その内容を理解すること。それが読解と考えましょう、今日はね。うん。ね、文章を読んで内容を理解すること。ということは、ね、 文章を見てその内容が理解できればいいわけですね。うん、ということは、ねえ、今日することは、どうすれば文章の内容を理解できるかを考える。ね、というのが今日の目的になります、ね。どうすればみんなが読解できるようになるか、うん、文章の内容を理解できるようになるか、そのためのクラス活動とか、ね、授業の進め方を考えていきましょう。 はい、えー、じゃあね、どんな内容でしょうか、うん。次の文を読んで、その内容を簡単に言ってみましょう。で、これは皆さんは、まず見ないでください。これ。今、ここに書いてるのありますけど、これ見ないでください。ちょっと見ないで。うんうん、はい、いいですか、うん、ここに書いてるの見ないでください。じゃあ、これを読める人がいますかはい。<笑> さあ、皆さん、何が書いてあるか分かりますか韓国で ?1 万2000。そ う, ねうん、<笑>そうですね、1万2000、うん。13万、うんえ、100、うん、137万。<笑>そうですね。まあ、大体普通の人は、えー、数字しか分からないですね。まあ、ちょっと先生は分かるかもしれないけど。<笑>ね、<笑>はい、じゃあ だから皆さんは別に韓国を読みなさいって話ではなくて、今、日本語の学習者、全部の日本語がわからないとします。ね。でも、ちょっとわかる単語があります。ね。じゃあ、ちょっと前を見て、これでどんな話か大体わかりますか少子化問題。うん、少子化問題。うん。 もうちょっとじゃ詳しく、どんな推測できますね、うん。どんな話が書いてあるんでしょううん。何が減っている新しい生まれ続き、赤ちゃん、うんそうね。赤ちゃんが減っているという話。あとは、どんなことが考えられますか何か考えること高齢者問題。うん<笑>うん 高齢者もん、高齢者問題を話すにはちょっと<笑>、うん。赤ちゃんが少ないから、日本の人口が減っています。うん、そうですね。はい。じゃあ、これが、これをただ Google で翻訳したものです、ね。皆さん書いてますね。ちょっと読んでみましょうか。うん、ね。えー 国が今年生まれる赤ちゃんの数を計算すると86万4千人になりました。去年より5万4千人少なくて今までで一番少なくなります。国が考えていたより早いスピードで生まれる赤ちゃんが少なくなっていることが分かりました。亡くなる人の数を計算すると137万6千人になりました。生まれる人の数から亡くなる人の数を引くと今年1年で人口が 51万2000人減ることが分かりました。今までで一番大きい減り方です。日本では2007年からずっと生まれる人が亡くなる人より少なくて人口がどんどん減っていますという内容でしたけど、大体皆さんいいちょっと当てましたね、先生とか、ねこちらえっと。皆さん当ててくれました。どうして分かったんですか分かった単語はこれしかないんですよ。<笑>どうして分かった 赤ちゃんが出てくる去年より。よりというのが分かった。ね、今年とか、減るとか、減っています。うん、日本、分かりますね。今分かっている単語は全体の中で、半分もないですね、この中で。だけど、皆さんは大体意味が分かったということです。すごいですね。なんでですかね、えー、この文章の内容を簡単に言うと、 ね、まあ、こうですね、生まれる赤ちゃんが減って人口もどんどん減って。いる皆さん大体わかりましたか。どうしてわかったんですか。うん、言葉の意味、でも全部わからないですよね。ちょっとしかわからなかったけど、わかっている。ということは。ね、えー、まあ、皆さんが推測したということですね。 分かる単語だけを見てもだいたい意味が分かった、まあ、これは簡単な文というのもありますけど、ねえー、分からなくても分かることがあるんです、ねえーね、じゃあ分かるっていろいろ言いますけどいろいろあります段階があります、ね、例えば単語が分かる、ね、赤ちゃん減るとか、ね、単語の意味が分かるっていうのも分かるです あと、単語が全部分かって、文が分かるという段階もあります。ね、あと、文章。もっと長いものが分かる。えー、あと、段落ですね。こ の, の、ね、一つね。段落が分かるというのもあるし、えー、全体が分かる。いろんな分かる分かると言っても、いろんな分かるがあるいろんなステップ、いろんな段階が。で、 全部分からなくても全体が分かるということがあります。そうですねさっき皆さんもそうでしたね。全部の単語は分からないけど、なんとなく全体の意味は分かる。で、えー、これができたら、まあ、読解力があると言えるでしょ う, う。例えばですねあの、もちろんね、この今よこの段階、全部分かるのが一番いいんですよ。単語の意味も全部 文章もわかる、ね。文法もぜーんぶわかればいいんだけど、ねそあのー、それができないから難しいわけですよね、うん。だから今私たちが読解力をつけるためにやることは、こういう全部わからなくても、ね、あの全体がわかることがあるんだということ。ね、これをつけていくということ。ね さあ、それで、じゃあ、読解力をつけるためのクラス活動っていうのをちょっと考えてみますょ全体は、あまあ、もちろん単語の意味がわからなかったらわからないし、文章がわからなかった、文がわからなかったら全体もわからないかもしれないけど、わからないけど、わかるようになるための活動。うん。で、とっても簡単なことです。えー、っと、それでね、あの、皆さん読解の授業、 どううしようか考えていろんな本を読みますね、それとね、大体こういう言葉が出てくるんですよ、ねなんか主語と術語があとかあと、授業の方法としてジ グ, ジグソーリーディングという聞知っていたことありますか、皆さん。まあ、あるんですね、そういうだね、大体読解っていうと、ね、いろいろこうピアリーディングなんか協力して読むとかね、そういうのとか。うん スキャニングとか見たことありますかス キ, ャニングスキミングとかね、うんまあ、大体読解という話をするときはこういう話が出てきます日本語教育話をするときだけど、ねまあ、初級ですから、ねえー、もっと中級とか上級になるとそういうこともやってもいいと思いますけど、ねまあ、初級ですだから文もそんなに長くない さっき見たぐらい、さっきニュース見たでしょ、記事、あのぐらいですから、もっとね、その難しいことは考えないで、じゃあ、授業でどんなことをすればいいだろうか、どんな活動が面白いかっていうのを考えていきたいと思います。なんか中級ぐらいになるとね、いろいろあるんですよね、あのー、いろいろやり方がね、だけど、まあ、初級だから、ね、主語が実語がとかね、ね、えー、いうよりは、あね、えー、なんかこう、具体的な活動を見て、 ま、と、特にね、あの、むす、あの、目新しい、新しい活動ではありません。えー、簡単なクイズをする。ね、えー、学生が文章を読みますね、何かね。え、う、ー、ん、ま、教科書でもいいし、まあ、試験の問題でもいいです。読んだ後でクイズをする。ただこれだ。ね、じゃあやってみましょう、皆さん。はい。で、これは文章のタイトル、なんて書いてますか うん、そう、うん、海外でもないと困る食べ物は。うん、というタイトルの文言、今から読みます。皆さん、ありますかなんか、カンボジアに来たけど、これがないと、ちょっと生活できないという食べ物、ありますか。うん、米とか、味噌汁とかね、うん、日本人だから、そうかもしれないですね。不、う、明、ん、なこと、といああ、そうですね。<笑> ためておいしいおしいうゆ。 うメのいこうさせるお魚はいはいはい。あ 私はああああ、うん、それを食べたん。<笑><笑><笑> 材料が同じでも味が違うのでね、いろいろと塩辛、にんにくとたまねぎがあったらもっと美味しい辛が出てるなと思っ<笑>、はい、まあまあまあ授業でもこういうふうに、ね、なんか話しますよね皆さんはこれ何まずこうよくありますね、最初にモチベーションちょっと上げておくみたいなね。はい、で、えーはい、じゃあこれが、えっと、丸ごとにある文章、私たちは丸ごとという教科書を使ってますけど。 初級のテキストにこんな文章があります。ちょっと読んでみてもらえますか、自分で。うん、前を読んでもいいし、ここに書いてますかね。初級だったらこのぐらいのね、文章。うん<笑> ね、これは日本人の人が、ね、海外でもないと困る食べ物ということで書いた教科書に載っている文章で、ね、だから授業でもゃ、ね、テキストに載ってますから、読んんでもらいますじゃあ皆さんまず読んでくださいね。 はい、で、まあ今日の皆さんなの学生はちょっと初級じゃなくて中級ぐらいの学生が<笑>多いですから、み、は、な、い、さん読めましたね。読めましたか。<笑>少し読めました。少<笑>し<笑>、はい。<笑>はい、まあ多分大体読めたと思います。そしたらクイズをします。ね、はい。丸ですか、バツですか、うんはい。和田さんはラーメンが好きですか。 はい、丸。丸。こ, 丸れこれはわかんない人はいませんね、多分ね。授業やっても、ね。はい、丸です。はい。和田さんは毎日ラーメンを食べます。うお、も、ま、う、あ、好きだけど食べませんか。じゃあ、どのぐらい食べますか。ね、はい、書いてますね、週に三四回。ね。はい。 海外にはラーメンのような食べ物はありません。どうですか、これは、まるですか、ばつですか。どうしてバツですか。そうね。えーうん そうですね、なんかあの、ね、授業するとここでは必ず引っかかります。うん、でも、じゃあ、え、どうしてないのとか、どうしてあるのとか、それでもしそれを理解できなければ、それを説明しますよね、うん。はい。第4番、日本のラーメンと海外のラーメンは違います。 あれですかどう違いますかどう違いそれは書いてない足<笑>、ねはい、元 は, の元はいてない<笑>元入ってないそうですねそれは書いてない<笑>そうだからね実際あるんですよ授業やってても、ね、こう何が違いますかって聞いて 書いてませんっていうのが答えたんですよね、これね。でも自分の考えを言うと、書いてないですよっていう<笑>、うん、はい。はい。外国に行くときは、えー、海外のカップラーメンを食べます、うん。和田さんね。×ですか、丸ですか うん、そうですかじゃ あ, か 外, あすみません外国と海外に行くときはじゃあ和田さんはあ何を食べますかそう、ね、持っていきます、ね、ここに書いてますの、ね、で持っていきますというように、まあ、こんな、ねえー、クイズをしながら、まあね、していきます。 まあ、あとねあ、もう一個、じゃあ、これなんでしょうか。<笑>くのさんは今。くのさんっていうのは人の名前ですね。はい。これも実際丸ごとにあるうん文章じゃあ、ちょっと簡単ですけど、読んでみましょうか。<笑>はい。じゃ時間読んでみ<笑>皆さんが自分が学生だと思って、ね、読んでみます。 結構ね、このままちょっと難しかったんで、授業でちょっと前で。 いいでしょうかじゃあまあ、ね、結構ね普通に学生は時間かかりますこのぐらいの文章でも多分2分ぐらいあるあれば全員読める感じです1分だとねみんな読めませんはいえー、とじゃあはいまたクイズやってみましょう久野さんは前はどこにいましたかで今度はあのこれ見ないで今さっき見ながらすぐわかるんで読んだことだけを えー、考ええながらら答えてもらったりします、はい、どこにいましたか東東東東京京京京のの<笑><笑>ていいいままましししたた そ,、まあ<笑>はい、そうででですね、えーまあ、東京に住ん何をしていましたか、まあいい そうね、はい、I. T. の会社に、何、勤めていました。ね、はい。そうね、勤めていましたとかね、読めないと か, いうか、そういう時に確認お願いしますね。はい、久野さんは忙しすぎて、どうなりましたか。病気になりました。したどんな病気。はい、これです、ね。はい、ね、これです。はい、これです。 <笑>病気ですけど、<笑>はい、そうですね。病気になりました。はい。そしてどこに行きましたか？長野に帰りました。どこ？長野の。そうです、ねうん。そうですね。まあ今日は学生が上手ですからあれですけど、<笑>例えばあのまあここにはね、ふるさとの長野に帰ってきましたって書いてあるんですけど。 どれが地名か分かんないんですよふるさとの長野とか、ね、いう人もいるし、ねね、そういう時はまあ説明をしてまあ長野に帰ってきましたね長野はこの人のふるさとです、ねうん、今は何をしていますかじゃあ親のお手伝いをし て, て, て, ていますお昼日や自分の仕事に、うん I. T. の仕事。をしてじゃあ、仕事は二つですか。一、はい、つはなんだっけいい。はい、家の手、両親の手伝いをして。それと。うん、I. T. の,、うん、の仕事。東京に行きますか。電車の中でのそうです ね, ね。家の中でできますね。インターネットを使います。<笑> じゃあ、それでどんどん元気になりましたけどどうして、どうしてだんだん元気になりましたか、久野さんは。スススストトレレがががなななななくくっったた。うん、ななたうううんんんそですね、どししててななりましたか、うんまあまあ、あもいいと学生、こ はいそうですね、国立鳥取大学です<笑><笑>、ねはいまあ、授業ではたぶんそんなにたくさん出てこない、で多分これ、どうしてだんだん元気になりましたかって聞いたらあの、ストレスがなくなりました、えじゃどうしてストレスなくなったのって聞いて、もうすぐに出てこない、もう一回読んでみましょうかね、い感じで。 でまあ、私は日本語でやりますけど、カンボジアの先生なんかは、メ、ま、ー、あ、ルをたくさん使ってもいいと思います ね, それはね、はいまあ、こういうことをやると、ああまだあった今はどんな生活を楽しんでいるすか、ね、ストレスがない生活を楽しんでいますというね。はい でまあ、こういうクイズをやれば大体もう大体じゃなくて内容が分かりますねで特にさっきも言いましたけどクメール語でやっちゃえば分かんないとは絶対出ると思いますもし勤めているとか分かんない分かんない単語があれば聞いても分かんないけどそれ説明してあげればいい、うんはいね。さあじゃあクイズをすると、ねえー、何がいいかっていうと 集中して読むようになります、ねえー、1回目も2回目もと書きましたけど、まあこの1回目は、じゃあまず読んでくださいっていう回目ですね。で、読みました。で、クイズをします。クイズを答える時は見な い, いでください。例えばみんながこのクイズわかんないというのは、じゃあもう1回読んでみましょう。2回目ですね。注意して読みます。で、えー。 どこが分かっていないかが分かります。ね、クイズに答えられないということは、その部分が分からないということですから、先生も分かるし、学生も自分がどこが分かっていないかが分かる。ということですね。はい。じゃあ、えっ、ー、と、まずじゃあクイズをしましょう。ね、まあ、簡単ですね。クイズをするのはこんなに難しい。で、 あのね、よく読解力をつけるっていう時に、やらなきゃやる、やるべきことが、要約をするってことなんですね。要約。要約って知ってますか話のポイントを簡単に話すですね。要約。さっきも言ってましたね。単語はわかるんだけど、一つ一つの単語はわかるんだけど、全体でどんな意味かがわからない、ね。そしたらもちろん要約もできません。 で、これをね、授業の時にやっていくと。同じです。学生は文章を読みます。ね。読んだ後で文章の要約をしてもらいます。やってみましょう、これも。皆さん学生になったと思って。はい。えっ、ー、と、ちょっとこれ前は見にくいかな。皆さん手持ちのとこを読むと、まあ初級、ちょっと、あ、ちょっと左の方見えないんですけど、 まあ皆さんは中級以上ですから、はい、ちょっと読んでみてください。って1つだけあっそうですね。えー はる歴史のほうは言えるかいか歴史の 本,、ね、史の本それは所有であると、私のペンとか、歴史の本とか、社長の山田さん。いい社長の山田さんですいいです、ね。どうかと。ふるさとの長野は、言えますかふるさとの長野といういい、ね。ふるさとのしあんりやつは。 の帰、ね、帰ってきましたか、ね、帰っててききままししたた。私は、日本語では言えますけど、うん、スメールではそういう表現ができますか ンターソンーできない。先ほどは、ね、課長の、課長のビーク。それ は, かこれはできま し, ははました。日本語外のビーク、うんうんうんはい。これは見まし日本語外イのビーク。見えます。 ない、アフ。たまあ、に入る、アフ。たまに 入, ます<笑>に入かにってた。によって、違いますイドビ。脳なしでやってる。す。<笑>この日本語の脳がなぜこのシステムしたかというと、この日本語の脳の行動が特殊であの、私の手とか私の鉛筆とか、これはどのゲームを関係でするのでいいんすけど社長の山田さんとか、藤の永野とか、 これ は, ででこれこれはでしょうゆがないです。ねカムキコだュニケーションです。コミュンです。コね、日本ケーションですか。コミュニケす。コミュニケーシンです。コョンです。コミュョンでーンです。コミュでーです。コーケーンです。コミュニケーーションです。コミョンです。ンす。ン 言わないです<笑>それは、れは<笑>分理解できない人がいたとすればその構造は、これにないので、これは、よくと言うのが上手でないと、この方は難しい。ファイルも難しいうことは難しい。<笑><あ><笑> そういうのを知っているとえば、例文を用意しておくとかね。サピンをどんなヘルタイム近いかンいと、どれくらいチカ か, かというか。<笑>中国語では、私の母は、おおまん、どんばいでない、どればいでない。<笑><笑> どうもありがとうございました。<音 studying><音乙 lightweight><轉 otaan> <wallet> はい、じゃあ、まあえーっと、読めましたでしょうか、まあ、読めましたね、じゃあ、これを、この内容を一言で、自分で言ってくださいみたいな<笑>ただ、このクラスのように、うん、十何人も1人ずつ言わせたら、<笑> 3人のクラスとかはね、それずつ言ってみてって言ったらいいんだけど、こ, こんなにいたらじゃ、ちょっと相談してみて、1つずつ考えてくださいね、グループ。 ちょっと考えてみてください、この文を要約する、ね、ポイントを、この文を要約して、一言で言うと、どうなるかをちょっと各グループ、答えを出してみてください。うん、センスのいい子はすぐできるんですよね。うん<笑> い<笑>はいえっ、ー、とどうですか？ちょっと考えてみましたか？そんな本気で考えなくていいですからね<笑>。まあ大体こんな内容です。 本当、ね、センスがある人はこれ上手にできるんですけど、全然できない人は意味が分かっていても、そのポイントを違う と, ところへ行ってしまいますね。<笑>うん た<音声><音声><音声>だからこの活動も私は多分日本語で言わせるけど皆さんはあのクメール語で言わせればいいと思う。 だからやっぱり独裁の授業は、メールができる人はいいんじ、ね、なり、ね、上手にできるんじゃないでしょう。さあ、じゃあどうでしょう、まあ、そあ相話じゃなくても、誰かちょっと、てもらえますか別にこれ、は答えはないです、これは。<笑><笑><次><笑><次><笑> はい、じゃあラッキー君お願いします。何ようやくしてください、この部屋にして。こ、う、れ、ん、やったら通訳してもらえます。あそうです。どっちでも自分の通訳をやる。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>これをこれ を, を一部、一つの部屋にしておきます。じ<笑>ゃちょっと待ちましょうか。他の人先に行きましょうか。ラッキー君には後でやってもらいます。<笑>どうですか<笑>前の方から行こうか。4つの部屋に どうですかでここに えい、っと、<笑> 10年ぶりに会った友達といろん<笑>、はい、な話をします<笑>そう で, す、ね、それでも<笑> ちょっっっと違うてて言ってみますか私は10年ぶりに会った友達と3人で、これが話してあるでう同じです人っ違や高校生3人組の10年後は違っていた。 違っていた。じゃあ、それはその話したない。内容にポイントがあるわけですね。どうでしょう？後ろの？ 十年あってなかったけど、話すことはたくさん山ほどある。うんはい、じゃあ、あ何てい、どうですか<笑>ん。たくさんあげましたからね。<笑><笑><笑>まあまあまあ、じゃ、あ次に頑張ってください。<笑><笑>はい。で、まあ、あのー、まあ、私も書きましたが、昨日十年ぶりに昔の友達会って食事をしたが、とても楽しかった、うん。まあ、これはね、本当に正解不正解がないですけど。うん 一言でね、言ってみるというのが大事かと思います。でも、時々ね、ね、全部言う人いるんですよね。何々さんは、ストレスが多くて。ちょっとそれはちょっと、要約じゃないですよっていう<笑>話にもなります。じゃあ、もう一回練習してみましょう。あじゃあ、この話のタイトル何でしょうこれは、私が書いたもんじゃないですけど、タイトルがあるんです。さあ、これはもう、一語ですね<笑>、はい。はい、当てた人は。<笑> 開。で す, 再です、えー、は<笑>という人は、当てられた人は大体ね、発表しているということですね、どこにポイントがあるかが分かる。<笑>こあのあ、そうだ、きのう、Facebook で、あの今日 の, あのスライドを皆さんに見ました、あのそうですね、鬼先生が Facebook のグループに入れてくれた人には。で<笑> で、あの、まあ、今は見なくてもいいんですけど、あの、全部、だいたいリンクが飛ぶようになってるんで、これと同じスライドです。これも、ここをクリックすると、こことかクリックすると、そのページに行きますから、もし気になるページがあったら、家に帰ったというか、まあ、見ながら、これを聞きながらでもいいですけど、あの、リンクに飛んでみてください。はい。じゃあ、これもう一回同じ活動してみましょうか。はい。じゃあ、要約してみましょう。うん じゃ、次はラッキー君聞きますから、ね。<笑><笑><笑> ちょっとね、難しい、なんかポイントがよくわからないうもうまあう何なんだろうと、ポイントは何なんだろうって考えてみるっていうのが大事なのかなと思います。同<笑>じでですすね、ね<笑><笑>はい、そうです、ね 同じ人です。久美さん、最初はひらがな、次はカタカナですけど同じ人ですこれはあのインターネット上にあるその概要の文章をそのままコピーしただけです 難しいですね。これ私もちょっと難しいなと思いました<笑>この要約は<笑>、うん、一つの文体でねまあ2文になってもいいけど、ね、<笑>でも多分ね単語の意味とかは全部大体わかると思います皆さんだったらねでも要約<笑> 全体がわかんないと余裕がないので。この練習です、うん。じゃあ聞いてみましょうか。はい。クメール語でもいいですよ。誰かが。み これもこれあ本当に難しいですねこれね。うん、はい。ど、うん、うですかじゃあこちら。うん。ん<笑><笑><笑>あじゃあ大きい声<笑>、はい。新しいパソコンが欲しい。あいいあ。それは結果そのゲームは。<笑>その<笑> クミさんがパソコンの調子を話しているそうですねまあまあそういうことです。<笑> で、その調子が調子が何なんですかいいんですか悪いんですか調子が遅 い, 遅い。遅い。悪い。ね。はい。パソコンがよくフリーズする、うん。ね。まあ、調子が悪いってことですね。うん、はい。まあ、これも答えないですけど、 えー、くさんが会社で使っているパソコンはとても遅い。プラス、まあ、欲しいとかもね、あってもいいかもしれないですね。じゃあ、このタイトルなんでしょうこのこ文のタイトル。パソコン。役に立たない、<笑>効率の悪い古いパソコン。役に立たない、効率の悪い古いパソコン。パソコン、他には。久美さんの悩み。さんの悩み。<笑> はい。まあ、いろいろ出ましたけど、まあ、このタイトルは、会社の遅いパソコンということでまあ、大体ね、合ってました。はい。<笑>はいね、はい。で、ようやくをしてもらいました。えー、要約ようやくをすると、ね、まあ、大体わかると思いますが、全体の意味を考える。とか、考えられるような そうですね。あの、丸抜だとね、あの、どこに住んでますかとか、ね、その文だけですけど、これだと、じゃあこの文は何が言いたいんだろうかとか、何を言っているんだろうかが分かってくるで。で、えー、ようやくのをさせたときに、文章に出ない言葉が出るくらいになれば、みんなよう、あの、成功だと思いまだい大体、日本の小学生もそうですけど、この文を簡単にしてくださいって言うと、 その中にある文を使って言おうとするんですよね。だけど、それを使わなくてもいいわけですよね。うん、で上手な人は、文章にない言葉も、で一言ころで言えるようになると思います。これは結構ね、慣れですね。何回もやるとできるようになります。でさっきも言いましたけど、要約は母語でやっても良いと思います。というよりは、母語でやった方がいいかなと思います。できるなら。みんなの母語が同じならね。 こういうカンボジアみたいな環境だったら、えー、ね、理解してるかしてないかが問題ですからね。はい。で、で、問題はこれなんですよ。うん。どのように授業で要約をさせるか。<笑><笑>じゃあ、要約してくださいけど、なかなか難しいんでね。うん、そこは、まあ、なんか皆さんがやり方を考えていかなければならない。うん、まあ、例えば宿題にね、させて書かせる。 で送っよ、ね、うや、ん、く、まあ、自体はとってもいい活動なんですけどやらせるのは結構難しいはいで初級で読解力をつけるための活動について2つ話しました1つはクイズで1つはようやくですねでここ見てもらったらわかりますけどクイズっていうのは まあ、特定の情報を見つけるためのものですよね。うんまあえー、久野さんはどこに住んでました か, かどうその後どうなりました か, かね、特定の情報を見つけるものです。ね、でそういうことって結構ありますよね。こう他にもエクセルの表から自分の名前を探すとか、普通にやってることです。目次から自分の読みたいものを探す。ね、雑誌とか読むときも、自分の読みたい記事どこにあるかなって探します。 あと、ようやく、ね、これ全体を理解するためのもの、ね、で大体の内容を理解するということ、ね、もう細かいことは、もしかしたら古里の長野は分からないかもしれないけど、まあ、長野、うん、とか、ね、大体内容を理解する、ね、話のポイントが分かる、うん斜め読み、斜め読みって聞いたことありますか、ね、何かこう読むときに 例えば今日もらったこういうポイントだって最初からこう全部読みませんよね、これ全部、ね。こういうふうに斜めに読んでいくすよね。必要な情報は多分何時に終わるのかなとか、誰が来るのかなとか、どこでやるのかなとか、斜めに読んでいくんですね、えー。こういうことを、まあ、私たちはね普段からやっています、こういうこと。で、他の言葉で言うと、このクイズっていうのはこの やってることっていうのはスキャニングというものですね。スキャニング。ようやくはスキミングということですね。必要な、えー、こっちはたくさんの中から特定の情報を見つける。これは大体こんな内容なんじゃないかっていうのを理解する。で、さっきな、あの、初級だからスキャニングとかスキミングとかそういう言葉は使うのやめましょうって言いましたけど、結局やってることはこういうことなんですね。はい。 じゃあ、えー、話してみましょうということで、また皆さんに話してもらいます。クイズ、ようやく、私は、ああ、こういう活動すればいいですよ、と言いましたけど、おその他に、どのような活動が独裁力をつけるのに役立つと思いますかはいで。他にどんな活動がいいと思いますか何か質問はありますかグループで自由に話してみましょう。じゃあ、今まで聞いた話を、ね、 えー、考えて何か言いたいことがあったら言ってみてくださいね。ブルース、私はこんな活動したことがあるとか、それでもいいですからね。何でもいいですから、まあ5分ぐらい時間あげますので、じゃあどうぞ話してみてください。<笑> 何で見るの サービス。 私たちは。 もらえたもらえない。<音声><音声><音声>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 じゃあどんな話ありましたか ど<笑><笑>うやって<笑>、えーうん、<笑>なのか、うん例えば じゃあ、えー、と単語をたくさん覚えましょう。覚えましょう、うん、<笑>単語を増やしていくのと、まあ、もちろん漢字だと思いますが、単語とあとは文法をつないでいくみたいなそうそう、うん、っと文法をつないでいくというのはどういうことですから文法を長く、つまりストーリーを作るということです、ね。ただ、毎、まあ、年の文章がなくなると、誰もいいんじゃないですかる のもちろんそれでいいんですよ。自、はい、分の考えを話すればいいんですよね。あとは他の人がどうんうん、はい、ありがとう。ね、<笑>はい、じゃあまあ、そうですね。はい、他にはどうですかどんな話がありましたか私はい、じゃあ。 ちょっと難しいんですがリスニング の, そのスキミングみたいな要約なのに、うんあの、やはり正しく文 章, あの文章が分かっていないと取れないので、よく使ってますあの。日本語生中継っていうのは、はい あ, のはいうん、あ, ありますね、はいあれあの。結構難しいんで、レベルも M3 からって書いてあって、うんあの、練習問題もあるんですけども、<笑>もっと簡単にあれ聞いて、例えば、カニららこの人何書いたかったの どうして借りられとかった、うん、のか聞いていくとかかなりの頻度である聞き取れている子はきちんと聞き取っているで聞き取れていない子は GLPT の, のリスニングもそうなんですけど最初の引きかけみたいな日本語の公文で日本語ってあとの方が大事ですから途中まで聞いたところは答えだろうみたいなふうにかん感じて。あの 誤解すするるがいるんですね、間違ってしまうそれってあの読む場合も聞く場合も同じなのでリスニングの練習というのは読解読者がリスニングの練習に通じるものがあるという話ですね。<笑>でこういう要約みたいなものは読解だけではなくリスニングにも使えますよという、はい、そうです。他には このテーブルで私の見解を述べたものがこのテーブルでなって左の作業が分解されているスキャンディング。彼、ね、が 何, にいつどこで何をどのように使ったか。5WHH みたいなものでパーツを引き出して分解していください。 右側の作業所の逆でその理解したものを別の言葉でまとめていくその場合には左側にあった文解したものをと同じような意味を持っている他の単語を知っているかとかレーディを知っているかとかそれを別のところでつなげていくかとか観音語を知っていればなおさら短く言えるのでそれがあるかとかさっき昔っ 昔の同級生であって、同級生であって、昔の話で話せる、花を咲かせた。みたいなことを言うと、花を咲かせるみたいなことだったら、振り返って、昔はこうだった、みたいなものを、昔の話で話せる、花を咲かせるみたいな、一緒にいたとをっており、餌がりますので、あんまり立ち上がらなて い, いといけない。だから、左の作業は、盛り返する作業で、理解をして。 右の方が3室、ね、に入る日本語が自分にあるから、うか、単語があるかどうか、ん、そういとようやくどうですか。か 回ってあのい何いったの<笑>あなたこと い, のも い, い<笑>何でもいい。あの ここで言うことはね、あの、何でもいいんですかね。はい。はい、わかりました。じであまあね、そうですね。あのー、まあいろいろ話がありましたけどうん、初級で読解力をつけるための活動っていうのはこういう活動がある。で、スキャニングとかスキミングっていうのは、まあ、いわゆる、よくね、あの、速読のテクニックと言われるんですね。そう 速読って知ってますか皆さん。文を早く読む。そうですね。<笑><笑>はい。そうですね。文語を早く読むためのテクニックで、あの、日本人でも日本語で読むときに、速読の本を読むと書いてあるテクニックなんですね。で、ここで皆さんが覚えておかなきゃいけないのは、はい。じゃあ、また元に戻りますけど、読解とは、 ね、文章を見て、その内容を理解することです。ということは、文章を見て内容が理解できればよい。さっきと同じですよ。今日することは、どうすれば文章の内容を理解できるかを考えることなんですけども、これが必要なんですね。できるだけ早く読むということが必要なんです。あの、別に日本人の、パーってもうこうやってこうやって読むほど早く読めなくてもいいんですけれども、 例えば、久野さんの文章を理解できたとしても、あれを読むのに10分かかったら意味がないわけですね。うん。あ, あと、読解って言うと、j a p t のこと考えますよね。試験のことね。うん。だからそういうのを考えたら、やっぱり早く内容を理解しなきゃいけないっていうことが必要になってきます。だから、えー、さっきのクイズとか、ようやくプラス、早く読むための活動も、ちょっとやった方がいい。 はいまあ、でこれは簡単というか当たり前のことですけれども、えー、時間を決めて読むという活動はいいです私もよくやりますまずはやってみましょう次の文を45秒で読んでみましょうまだ読まないでください。測りままますよよ秒、うん、次の文ねねだだだ見見なないいいででくさ 5秒で読む前にも出ますし皆さんの手持ちにもありますいきますよよーいスタートあ前は見えないですねこれ書いてますちょっと小さい <笑>字が小さくて見えません<笑>。すいません。うん<笑> はいはい45秒読めましたか？多分日本語母語話者の人はですけど読めた45秒は十分読めます、ねうん。どうですか読めましたか？残り2秒。うん、ちょっと短い。うん、えっとねこれも訓練です。うん、えっとねギリギ リ, ギ リ, ギリそうですね。うん、えっとね多分、うん、このこのぐらいの文はその本当にこの授業を受ける人は45秒では無理です。 これは皆さんのために45秒にしました、うん、本当に受ける人は1分ちょっとぐらい必要だと思いますでねじゃあこうやって時間を決めてはいじゃあそこまでいないでこうやってやるわけですね、うん、はいじゃああ45秒ね、はい、じゃあ丸×クイズできますか、うん、これは丸ごとに載ってるそのままクイズですはいマヨトーストの作り方は焼いてからマヨネーズを塗ります丸ですか?×ですか 本当ですか。書いてますか、うん。はい、そうですね。はい。じゃあ二番、日本のマヨネーズは甘いです。どうだ、ん。どどっちですか。丸ですか。バツですか。これはちゃんと書いてますね。日本人じゃなくても。<笑> 日本のマヨネーズはあままり甘くないいいっててことが書いてますねはい、あそうなんだ外国のマヨネーズは甘いんです。<笑><笑><笑><笑> 輸入よく、はいはい、まあはい。マヨラーは何でもマヨネーズにをかけて食べます。これ知って る, <笑>知ってる人は、ね書いて アメリカのマヨラー、マヨスケさんはインターネットでマヨトーストを買います。うんですねうん、どっちですか。じゃあ、ちょっともう一回見てみましょうって話なの。どっちですか。多分この辺になると答えられません。普通学生は。じゃあ、どこに書いてますか。見てみましょう。 そうですね、一番最初に書いてますね、上から3行目ですか、いつもインターネットで買って野菜につけたり、だからこれ、丸ですか、×ですか。あ<笑> 引っ掛け問題ですね、はい。買うのはマヨトーストじゃないと。マヨネーズはマヨ。そうですね。最初がな引っ掛けりはい引っ掛けり。そうそうそう。まあまあ、ね、これも授業では、もうちょっと丁寧にね、やれば、もう一回飲んでみましょうとかね。やります、ね。はい。で、えっ、ー、と、時間を決めることで、 学生たちはもちろん集中して読むようになります。あの皆さんそうじゃなかったですかじゃあ45秒で読みますよって言ったら、ちょっと準備したでしょ<笑>早く読もうとした。ただ読んでくださいっていうよりも集中します。ね。で、あのね、最初は私たちが考えるよりも、まあ、皆さんがどのくらい考えるかわかりませんが、時間が結構かかりますが、 毎日とか授業でやってるとね、結構読めるようになります。読み方が分かってくる。うん。45秒しかないって思うと、斜めに読むようになるわけですね。<笑>うん。で、えー。まあ、これはね、あの、やって能力が上がるっていうよりは、早く読むための努力をするようになるした学生がね。あと1分とか2分とかの時間がどのぐらいかが分かってくる。<笑>ね、はい。 ということで、あの、まあ、緊張感も出ますし、時間を決めるのはいいと思います。適当に、はい、読んでください。読み終わりましたかっていうよりは、うん、<笑>はい、終わりって決めた方が、ピリッとしますね。<笑>はい。で、えっ、ー、と、じゃあ、実際どう時間を計るかっていうことなんですけれども、<笑>ま、いろんな方法があります。ね。まあ、一番簡単なのは、さっき私がやりました、スマートフォンや腕時計で時間を。 まあ、皆さんスマートフォンを持ってますよね。これも一番簡単な方法。あとは、ウェブ上のタイマーを使う。まあ、これはインターネットがあればの話ですけど、えっ、ー、と、まあ後、あとで、例えばエッグタイマーとか。ウェブ上のタイマー使うことかありますかまあまあ、あとでご紹介します。え えー、パワーポイントを使う場合は、私が作ったタイマーを使うって。あの、後でこれ見てみてください。私の作ったタイマーがあるので、誰でもダウンロードできます。授業をパワーポイントでやってる人は誰でも使えますので、これ、後でね、こう、ジンクに行ってみてください。で、大事なのは何を使ってもいいんだけど、うん。始めと終わりははっきりわかるように。じゃあ、言いましたね、私も。はい、スタート あと終わったときにピピピピピ ピ, ピとはい終わりっていうのはしっかりわかってはいやめてっていうのがあった方がいいこれがわかれば何を使ってもいいと思いますはいまあえっとこれは私よく授業っていうか自分で仕事をするときに使うんですけど、うん、えっとウェブ上のタイマーですねえっと うん、これあの私が45秒に設定したから45秒になる、秒、えっと、ここにですね今ちょっと見えないんですけど、ここの45セカンドって書いてあるんですね、これを変えれば、例えば60ミリツとかにすれば1時間はかれるし、授業ではあんまり使わないですけど、仕事をするときに1時間集中してやろうと。 だいたい皆さん仕事をするときはパソコン使いますよねだからあいいですこれは、うん、でえっ、ー、と音が、えー、と今音が消えてるのかなあ音が鳴りますね、はい、音も鳴りますから教えてくれます何秒でも後ろの部分を設定すれば、ね、例えば 60秒と設定すれば60秒できますし、ね、誰でも使えるタイミングですからねはい、まあ、こんなものもありますはいえー、とでまあこれはまあこれは後で見てくださいちょっと時間あんまりないですけどねはいじゃあ2番目、えー、と早く読むための練習ということでこれはねどいいかどうかよくわからないですけど、まあ、活動としては 面白いです。音読。音読って何ですかはいそうです声に出して読むこと。うんえー、単語や文の意味がわからないとうまく音読することはできません。それはわかりますよね。意味がわかってるから早く読める。上手に読めるんです。えー うまく音読ができるっていうのは、ね、単語や文の意味が分かっているということ。必ずしもそうではないんですけど、ある程度分からないとできません。あとね、あのー、うちの子もそうなんですけど、日本の小学生では、必ず音読の宿題っていうのがあります、うん。国語の本を読んでくるとか、そういう宿題が、えー、出るみたいです、必ず、うん。だからいっぱいやってるんですね。で、うちの息子にもやらせますけど、 知らないことっていうのは絶対うまく読めないんで意味のわかんないことは読めない<笑>カンボジアではないですか、それは。皆さん、カンボジアで、メ語の授業で、本を読む。 最近は俺、うん、聞いたことな い, い, やいや、私の娘がやってる学校はある。あれは僕の開幕。の親父は、うんうん、の教科書の読み、えっと、みたいなのがあって、それを読んで、もう、開いてるのはある、ね。教科書を、ちょっと映してみる本読やっ て, てあののあるのは、ね、もう、かはありますう。 あの田舎の子をうちの町の町の学校に変入させると思って、校長に入れたから、と読めないと、やっぱり寝られない。僕は結構やったので、ですから困ったらもうってすぐに読で、名前読むとの見てる人から見ていない。とか 私は。 ただ見ておいていまあ、ね、先生によってはやるかもしれないし、うん、ただ日本の場合は多分ねそれは誰でもやります、ね。どんな先生でも絶対ほぼ絶対やっぱり指導力があるんでそうですね<笑>あのそれに従って他の国は一緒でも先生によってやり方はまちまちです。よねちゃんとそういうマニュアルに決まっているものまちまちをやらせるという、ね。<笑>はい<笑> で、えっ、ー、と、大量の音読練習をさせることで、えー、リーディング、リスニング力、リーディング速度が向上するという研究結果もありますが、でもいろいろ研究を見るとですね、こういうこともあるみたいです。音読ばかりやると、黙読が、黙読ってわかりますか声に出さないで目で読む。 それが遅くなるっていう話も時々聞きます。私もちょっとこれはわかるんですけど、<笑>あの、結局、どっちが早いですか普通、音読と目読と。目読のは早いですよね。だけど、音読ばっかりやって言うと、目読するときも、音読を口の中でしてしまって、うんで、その音読の速度で目読をしてしまうってことが、 あるみたいです私もちょっとそれを思います。日本人がある。日本人の一人。日本人はもう読めな声から出たりすよね。なるほどね、うん。まあ、だから、でも逆に言うとね、音読できる、音読が上手にできるスピードで目読できれば、まあ初級レベルとしてはまあ。 いいんじゃないかなとは思いますね。うで、あとね、この音読がいいのは何秒以内で読んでくださいとか何分以内に音読するっていう活動が結構面白いんですね。うんはい あのー、例えば、これちょっと皆さん一緒にやってみましょうかあまだ見ないでください、うん、音読してください、ねうん、今から皆さんに1分時間あげます、ね、あの大きい声出さなくていいですからちゃんとはっきりと音読してくださ い, い60秒で音読できるかをやってみますいきますよ。よーいスタート 1分になりました。いいいいいいはいじゃこれはできたかできないかはっきりしますので、できた人、できなかった人。あできなかった人。あそうし、うのこのちょうど同じぐらいです。あここが読めなかった、うんうんうん。結構時間余りましたか？ぎりぎり。余りました。余りました。ちょうど。ビット終わった。あ終わった。まあ大体ちょうどかちょっと余るか。 まあ、だいたい60秒前後。うん、だから、これは、できたかできないかがはっきりしています。ね。うん。で、えっ、ー、と、多分意味がわからない人は絶対60秒ではできません、これは。ひらがな読めるけど、日本語わかりませんっていう人、いたとしても多分できない、これは。はい。で、はい。音読活動ですけど、ね。何秒以内に音読できたら合格というようにすると、ゲーム性が出ます。 特にね年齢が低い子は喜びます、こういうの。<笑>た多分、小学生とかでやるといいと思います。うん、で、えー、あと、宿題にしやすいんですね。宿題にしやすい。あのー、じゃああのー、このこ例えばね、ねじゃあここを読んできてくださいって言ったら読んだか読めないか分かんない。でも、1分でできるまで音読してください。でその証拠これで 録音させますよね。えー、そしたら秒、分とか秒が絶対に出ますから、えーうん、それで、ね、合格不合格っていうのが分かりやすい、成果物を出せるっていうのが、ね、だから読解力っていうのは、そうそう目に見えないんですよね、実は。ね、今クイズなり何なりするけど、読解ができるかできないのかって目に見えないけど、その成果を目に見える形で出 せ, 出せるっていうのは、なんかいいと思います。 はい。ね。えー。じゃあ、えっ、ー、と、話してみます。ここまでの話をもとに自由に話を し, してください。まあ、ちょっと時間も押してますからね。えっ、ー、と、まとめ、まとめます。ここまでの話をね。はい。初級で読解力をつけるためには、 ねクイズ、ようやく音読などをすると良いという話をしましたね読むときは時間を測ったり制限をつけて早く読む習慣をつけるようにすると良いですというのがここまでの話です、はい、何か言いたいこととかありますかシャドウイングは読売力にはないですかシャドウイングかどう思いますかシャドウイン グ, イングよくね最近しますよね うんうん、それ用に作ったっては結構難しくて、ついて い, <笑> い, いかないのが、<笑><笑>まあ普通の、ね、シャドウイングは、リに力を伸ばすとか、<笑>えー、記, 憶<笑><笑>記憶力の問題だと思うん記憶力の問題だと思うんですけど、<笑>し力てだ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> でもまあ。でも読解力も伸びるんではないでしょうか。まあ、音読の場合は。音読が耳にと思いますけれども。ただ耳で聞いて流れるんですよね。耳で聞く、うんうん、まあ近いものはありますよね、音読とね、はいうん。ただ、ただあのシャドウインは、やっぱり耳で聞くものですから。はい、読解力はやっぱ目で見るってことを前提にしてますから。はい 結果的に読解力は伸びるかもしれないけど、うん、読解力を伸ばすための活動ではないかもしれない、うん、でもシャドウイングはシャドウイングでいい活動だと思います、うん、記憶力の問題という話もありますけど<笑><笑>、はい、どうですかててで自分でやってみて<笑>ああ 例えば自分が40秒でできたら60秒です、ね、まあ、適当ですね、適当。うん、例えば、エリの対策とかのテキストに、何分とか何秒とか書いてある。で、一応言うんです、これ何本って書いてあるで、いくよって。うん でも大体半分ぐらいしか読めなくて、うん、なんか落ち込むばっかり、うん。そうだね。<笑>だからそうそうだ、ね、読めるか読めないかぐらいにするか、うんうん、成功体験をつけて、だんだん短くしていくて い,、うん、いいと思います。テキストのだと、本当に落ち込んじゃうんでと、うん、書いてある目標の時間全然読めなくて、うん、かわいすぎて、逆効果だね。 でもただ、最初は読めなくても、後で読めるようになることはあります<笑>同じ、あの毎日やってるとはう<笑>日本語の語力試験でそ回、OK、その読解の掲示時間とか、その理想の時間の決め方とか、教えていいですかああそこまではちょっとわからないですね僕は作ってる人に聞いたああそうなんです研究センターにパンサンベッシャに持って行って<笑>試験センターとところがあるん<笑>です<笑> ちゃんレイカイとかかイネとかこれを入れて。うん そこでちゃんと語彙の違いが分かっているかどうか。その平均時期間もあると思いますけそれで調査するの一定時期間に、一定間に、また調査 を, 調査を再調査するんですか、ね、例えば、大学その今年はやっぱりと、平均時期間が発生するじ<笑>って い, くっていですか。 なんか基準ないか 何, 何文字でどういう感かというと、何十年いうと、それが何年かというそれが何いう感じ、例えばで年かというと、れが何年かというと、それが何年いうと、それが年かというと、それが何いうと、それが何年かといそれぐらかいうと、そがかといと、かといと、それがりもか国人だからいょっそれと皆さんでこかれが何といでと、それが何いと、いうと、のをが何年かというと、そ昔は何年とそれが何年そが何年いうと、がいうと、そ 基準みたいなものが1分5位とか、本が全部出てたで、それをやめちゃったのは、みんなああいう本を見て選択を立ててやってまし た, んででたので、それをやめちった。でもあれがあったら教えやすい。はい、まあ、私はっいい、ね、ののいいちょっと 世界的に低いと。に世界的に世界的に世界的に世界的に世界的に世界的に世界的に世界的に世界的に世界あに世界あの世界的にあの的に世界的に世界的に世界的に世界的に世界的に世界的に世界的に世の的に世界的に世界的に世界的の世界本を世界的に世界的に世界的に世界あに世界的に世界的に世界的 しかし思ったほど、惜しくしもしもしもしもしてしもしも思ったほどみしもは私はのしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもたもしもしもしもしのしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしっしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしももしもし でそれを頻度まで出した、インドマルダスタンドレーターに乗りたいときかは知っていった ど, ども日本語があるわけです、ね。 カレーかったとっては、そこまで歩いたという、マネが違っている。カレーかったとっては、いろんな人が来るだろうと、まそ、うん、れをですね。か、カレーマンとか、カレーマンとか、カレーマ来なか、ったーマとか、カレーマンとか、カレーマンとか、カレーマンとんカレーマンとか、カういマンとか、カレーマンか、とで、 この内容ではなくて、この機能法をたら日本語は多すぎる。多すぎる<笑>世界にるそれは事実です。その昨能語はどう勉強するかということかは、日本語教育は全く考えられてないで、私はそれを5年前にそれ気づいてあの、昔自分が一件の試験を受けると何をしたかというと、ひたすら文献を、あれは骨格ですね。 なんとか物事したら、エーセスとミセスが出てきて、その間の関係がもうん、一生懸命、勉強したものを持ってしまう。一生懸命、勉強した結果、ポーカー <laughs> こ。これは、もうこれは、まだ結果が出てきた <laughs> ということだ。<laughs> これが、こういうものだと言うんだ。みたいなで <laughs> それをどうするかというのは、日本人にとっては、そうですねあの、やっぱり中級以上になってくるとその、ストラテジーとしてね、そういう接続診断とか、こういう機能をおうしゃってこれを見て予想するっていうね、はい、じゃあ、ちょっとやってみましょうか。はいはい まあまあ適当に。ちなみにあ<笑>の、菅さん生ていン人で一番最初に<笑>もう、もう一つセ<笑>ッションられる。そうなんですよ。 がマイナ前の4年のほうが全部だ。 6回いい、claro、<サイト>目だ。 どうも、ども、どうも、どうも、どどうも、も、どうも、どうどうも、ども、どうも、どうも、どうも、ども、うも、どうも、どうも、どうも、うも、どうも、どうも、どうも、どどうも、どうも、どうも、どうも、どううどうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、ど ううやれにるかとい非常よくはのここんだ町長は飛んでいる。 これになってたでねもうせん。先生の本当の意味は蝶々が飛んでいるのがあのその場面としてはいいと思うんだけど先生でも「蝶々が飛んでいる蝶々が飛んでいる」これど う,、はい、どう違うのって言 っ, たら言ってもあのあの説明できない。 日本語 の,、うんうん、の先生だから勉強したから教えられるけど、ね、あのね、のあ日本語の先生はそれはできないと。<笑> どうしよう。 ないです韓国はイギリギとかシバとかバッタとかンガらと か, ゃくちゃです、ね、かイギリギがそこらしそれ以外のいたはこれはチダだときつこいそうですね。でこいなんでるわけです。<笑>この土地の前ま大きいのこせこの土地のままこせ。 あ, あ, あのタングル語っていうのは日本が合併したときに合併してきてもタングルやめて漢字に移すとかいう話があったんですよね。タングルタ語ってなかったんですよ。合併したときに文字は、うん、文字はタンもでで、ね、それをね日本が言って、合併したときに見つけて、うん、これあなたたち簡単だからこれ勉強しなさい。うん、韓国人は勉強識字率ものすごい良かったんです。 日本が合併した時ね、で、その教育を広げないといけないから。あの、日本人がこういう、お前たちがこれだけいい、あの、文字があるじゃないかって、それを引っ張り出して、教えて。なんとか、あの、日本は、韓国、誰か、桃とお金使ってますからね。あの、合併したと時、日本と同じぐらい出てきた、しなくちゃいけないことで、それ、桃と遅れてたんですよ。 ヤンパーという伝統だけが低迷してて、ほかみんな常連みたいな、そいで、それはいけないことだから、みんな平等になくていけないということで、勉強で勉強してくださいけど、今後、改めて言かれているというふうに言われてい<笑><笑>ます、あ。